こんにちは。テーブルの分解による異常の防止についてここではデータベースのテーブルの設計を見直すことによりデータベースの問題である異常を解決するというそういう技術を説明したいと思います。よろししくお願いします。テテーーブブルルの分解は、あるテーブルを 二つのテーブルに分解することだとだだ思ってください。この分解の方法については気をつけねばならないこともありますがそれは今回ではなく次回以降の授業の中で紹介していきたいと思います。ではまず分解前です。このようなテーブルで説明したいと思います。A カレーライス400 B、ううどん250 C、カレーーライス400という値が入ったテーブルです。このテーブルはカレーライスの値上げ値下げが起きたときにうっかりミスによってデータベースが異常という状態に陥りやすいそういう設計であるということは簡単に見て取れると思います。例えば400円が350円に値下げになったとき、 400を2箇所書き換えないといけませんが人間のミスでうっかり1箇所書き換えて安心しもう1箇所の書き換えを忘れてしまったら何が起きるでしょうかその時には400350というついつまの合わないデータが入ってしまい私はそれはもうデータベースが壊れてしまっているとまで言ってしまいたいと思います<笑> ER 図も紹介しておきます。 このテーブルに、「各自の朝食。」というようなテーブル名を付けておいたとします。このテーブルには、「名前、朝食、値段。」という3つの属性がありますので、箱の中に、「名前、朝食、値段。」というものを並べておきます。なお、「PK はプライマリーキー、日本語で主キーの略です。主キーについては、今回の授業では説明しません。 次回以降機会を捉えて説明を行いたいと思っていますでは確認です今説明したテーブルは異常が起きやすいテーブルですカレーライス450あ、失礼カレーライス400カレーライス350これは異常が起きた状態です朝食の値段は一つのはずなのに違った値段が記録されていてついつまが合わない ということは、すぐ見て取れます。こういうことが起きないようにするための、より良いデータベース設計を考えることができます。そこで、テーブルの分解です。今まで考えてたテーブルにこだわらずに、2つのテーブルに分解します。一方のテーブルは、A カレーライス、B うどん、C カレーライスというテーブルを考えます。もう一つのテーブルでは、カレーライス400、 うどん二百五十というテーブルを考えます。なお、分解したからといって情報は失われていないということは一目でわかると思います。では分解後のテーブルの ER 図です。テーブルを分解しますと二つのテーブルができますので箱が二つできます。箱同士を線でつなぐ、つまり関連があると。 いうふうになりますこの場合には一体他の関連があります一方のテーブルは A さん B さん C さんという名前の属性とカレーライスうどんカレーライスという朝食の属性があるとしますこのテーブル各自の朝食というようなテーブル名をつけたとすると各自の朝食という箱の中に名前朝食という二つの属性が入るそういう ER 図をまず書きます もう一方のテーブルです。朝食カレーライスうどん、値段400、250、のように、朝食と値段という二つの属性がありますから、箱の中に、朝食値段という属性名を書きます。このテーブルに、例えば、朝食メニューというようなテーブル名を付けたとします。あとは、同じ カレーライスあるいは同じうどんを複数の人が選ぶということがありえますので一体他の関係で考えるのが自然ですなお一人で複数のものを食べることはないという前提で説明を進めていますさてテーブルの分解のメリットです明らかによくなっています分解をしますと 異常が起きにくいわけです。例えばカレーライス四百円が三百五十円に値下げしたとしましょう。分解後は四百という情報が一箇所にしかありないようになりました。四百を三百五十に書き換えるというのはミスなく安心して行えそうです。では確認します。三行あったテーブルを分解するときに三行のテーブルと 二行のテーブルができるというわけですが。この分解した時点で、カレーライス四百、カレーライス四百の。二つの行の重複が。一つにまとまっているというように見て取ることができます。ではまとめます。異常という問題があります。そこでデータベース設計を学ぶということが大事になります。 デーータベース設計を工夫することによって異常を防止できます。異常が一旦起きてしまうと私はもうそれはデータベースが壊れてしまい信頼性を失ったとまで言ってしまいたいと思います。そこで設計変更です。1つのテーブルにこだわらず2つのテーブルに分解し情報を格納していきます。そうすると分解する前は400円400円という情報が 複数の行にわたって書かれていたそのような状況が解決されそして異常が起きにくいデータベースになっているというわけですではこのように申し上げてまとめたいと思います1つのテーブルを複数のテーブルに分解することで異常を起きにくくすることができる場合がありますこれを厳密に説明するということはとても大事ですのでこれは別の回の授業でこのことについて 改めて説明していきたいなと思っています。データベースの根本問題、異常について、皆さん初めて知ったと思います。そして、異常を防ぐのに役に立つ技術があるということも、えー、学んでいただきました。とても大事だと私は思っていますので、えー、皆さん、少しでも、えー、理解、えー、してもらえると、とても嬉しく思います。どうもありがとうございました。